みなさん、こんにちは。アップタビートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。気がつけば、8月ですね、夏休みですね。はい、炎上様バケーションしてるかいみたいな、そんな季節がやってまいりました。そして、毎年恒例になりつつある、今年で3回目の巡京と呼ばれる企画を実行してみたく思います。夏、巡行、今年もいろんな各地を回ってみたいなと思います。本当にどうなるんだろうかという不安がすごい毎回毎回大きいイベントなんですけれども、 まあ、ぜひご都合がありましたら、ぜひ遊びに来てくださると幸いだなという、そういうあれでございます。えー、ちょっくらその予定といいますか、そのプランニングのほうをお話しさせていただきますと、19日水曜日からスタートいたします。それ<音楽>で、19日水曜日っと、どこに行くかといいますと、ちょっくら東北のほうに行きまして、仙台でございます。仙台のケーズスタジオさんのサンスタ。 で、17時から19時の2時間という感じです。で、その次、木曜日、20日木曜日は、宇都宮になりましてっと、去年と同じビートクラブさんです。ビートクラブさんの一番大きい A スタジオで18時、20時。で、そのままこう仙台、宇都宮と下がってきて、その次は千葉です。これは毎年おなじみの柏。 でございます柏の今年は、柏6163というスタジオの C スタジオで、C スタジオで17時19時という感じです。17時19時。で、その次、22日土曜日、こちらもおなじみでございます、新宿。で、こちらは去年と同じスタジオノードさんの一番大きい G スタジオで、 えー、17.5。5時半ですね。17.5 から 20.5。3時間という感じです。で、えー、と東北のほうからこのババババッと下がってきて、さあ、最後はどうなるんだという話になりますと、なんと北海道に飛びます。北海道、札幌。しまったら、札幌という漢字を書いたことがないかもしれない。 札幌ポロ は, はたっきん書いてこうか。ポロという漢字を初めて書いたかもしれないです。札幌の駅前のパルコさんの中にある島村楽器さんのスタジオで16時から19時の3時間という感じです。今年の8月の初巡業はこんな日程で。 各地を回ってみたぜひ と, ともお釈迦にお住まいの方を遊びに来ていただけますと幸いですという感じですまあちょっとねその仙台とか宇都宮に関してはそのもう水曜日とか木曜日とかめちゃくちゃ平日になってしまうんですけれどもまあちょっとそのお仕事終わりが終わりにちょっとこうパラパラっと遊 び, 遊びに来ていただけるとすごく幸いだなという感じですまあいずれの会場もそのなんかこのスタジオのあとになんかこうご飯食べたりとかしてなんかちょっとこのほほんとする時間がありますのでまあちょっと間に合わなくても スタジオの方に間に合わなくてもそういった時間だけでも楽しんでいただければなという感じでしょうか。でまあこの夏巡業何をするんだっていう話になりますとこれがすごく難しいところでございまして。 なんかこう人がすごい少ないとき、なんか5人とか6人とかのときは、みんなでこう一緒にこうギター弾いて、こうずっとボロボロパラパラパラパラと雑談とかしながら、なんかかその高校生とかだったらその学校の話とか聞いて、へいそうなんだ、へいみたいな感じの話をしたりとかして、過ごしているときもあれば、50人、60人とかこうバッと集 ま, 集まってくださったときは、僕は普通にこうバッとこうライブっぽい感じで演奏したりとか、するときもありますし。 まあ、もしくは希望があれば、なんかこうブルースセッションしたりとか、なんか こ, うこれどうするんですかみたいな質問に答えたりとか、まあ、単純にライブっぽく演奏したりとかするときもあるような感じでございます、まあ。今回はちょっと時間を短めに設定してしまったんですけれども、ちょっとこの僕がこうプラプラッと披露させていただくことが多いかなとないう感じでございます。それで、他にはそのよく多いのが、の皆さん、 にギターを持ってきていただいて、なんかちょっとこのギター弾いてくださいみたいな感じで僕がバラバラと弾いて、はいあ、これこんな感じでこんな感じですね、こうした方がもっといいかもしれないですで、こんな感じにするとなんかいい感じでバーンワオというなんかそんな話をしたりとかもしております。で、とまあ、僕のこのギター、私の相棒、マチコさんもその各会場に同行しておりますので、ちょっとから武田さんのギター弾いてみてえぜなんていう方も、まあ、ちょっと。 ぜひ、弾いてみていただければという感じです。僕はいつもこんなギターを弾いているのです、えー。いろいろバシバシと叩いたりとかしているのです。よかったら楽しんでみてくださいませ。すごい、自分で言うのも慣れたんですけれども、すごくいいギターです。すごくいいギターです。うわあマチコやっぱり半端ないなと思うこと、受け合いでございます。うん、ぜひ、マチコに触れに来てみてくださいませ。 それで、いくつかちょっとこのご注意点といいますか、ちょっとこのご留意いただきたい、お気をつけいただきたいポイントがいくつかあるんですけれども、とりあえず1つ目、えー、となんかこう毎回毎回お布施とか言っているんですけれども、寄付に関して。寄付に関してと、未成年者のことについてと、あと、誘導のことについてと、撮影のことについて。ちょっと4つございます。ごめんなさい。話は長くて申し訳ないんですけれども、もしちょっと行こうかなと思っている方は、一度ご確認いただけますと幸いでございます。うん、とりあえず1つ目。 それぞれの各スタジオの事前申し込みとか、その参加費とかは基本的になくて大丈夫です。当日、なんとなくなんかこう思いつきでフラッと行ってみようかなという感じで思いつきで来てくださって大丈夫です。まあ、別にメールをしていただく必要もないですし、ツイッターで一言言っていただいたりとかしていただければちょっとうれしいなというぐらいで、別にそんな一言もなくていいですし、本当当日フラッと来る感じでも全然大丈夫でございます。 ただし、ただし、ちょっとそれぞれのスタジオ代とか交通費とかが結構バカにならない額になってきてしまうので、もしよろしければなんですけれども、なんかこの寄付をいただけると、乾杯と言いまと言 い, まと言いますか、寄付といいますか、お布施といいますか、そういうのをいただけるとすごく幸いでございます。毎、う、年、んうん、毎年、1000円以上寄付していただいた方には、こんなステッカーとこんなピックを差し上げておりますので。 よかったら検討してみていただければという感じです。ちょっとピックはなんか着々とデザインとか材質が変わってきていて、今最新ピックはこんな感じなんですけれども、こんなものを差し上げたいなという感じです。1000円以上寄付していただいた方、っていうか1000円以上というか1000円ですね。1000円まで。1000円寄付していただいた方は、このステッカー1枚とこのオリジナルピック5枚をプレゼントさせていただきますので、よかったら。 ご検討くださいませとそうしていただきますとってもとっても助かります。今年飛行機とか使うんでとっても助かります。<笑>交通費がパパになら、ね、大丈夫なんだろうか、何か と, 何かと大丈夫なのか<笑>、まあ、そんな不安になっているわけでございます よ, よかったらそんな寄付をしてくださいませ。よろしくお願いします。で、2つ目、えっと、もちろ ん, なんですけれども、その当日スタジオ内とか、そのスタジオの後とかに関して、未成年者の方は、 飲食喫煙は NG の方向でちょっとくら行きましょう。もしなんかこう問題が起こってしまうと、その参加してくださった方に目をかけてしまうことになりかねないので、ちょっとその辺はお気をつけていただければなという感じです。それで、3つ目。誘導に関してなんですけれども、 柏と新宿はまあだいぶ慣れてきたので、なんとなくその、ね、土地感といるが皆さんこのその土地のなんとなくは分かってきたんですけれども、仙台、宇都宮、増田や札幌なんて全然分からないので、どこに何があるかとかって全然分からない感じなんですよ。なので、もしよろしければ、地元の方がいらっしゃれば、このスタジオの後、この人数だったらそこの店行ってなんかみんなで食事したら楽しいんじゃないみたいな、なんかそういったものがありましたら、ちょっとぜひこのご案内をいただけると、すごく。 うしいいなという感じです。もしくはあそこのお店なんか面白いからちょっと行ってみようよみたいな感じで誘っていただけるとうれしい感じでしょうか、まあ、ちょっとあまりにも人数が多くなってきてしまうとうー毎年恒例の大阪みたいななんかこう の,、ね、あの夜の公園で乾杯みたいな感じになってしまうことになってしまうと思うんですけれども、うん、でもまあそれはそれでいいかなと思いますちょっと近くに公園があったりとかしたら教えてくださいませそんな感じで地元の方もしいらっしゃったら、えー、そんな感じで先導してくださるとすごく うしいいなという感じですで、す。最後4つ目、えー、撮影に関してなんですけれども、とまあ、当日その皆さんその iPhone とかスマートフォンとか使っていろいろ写真とかビデオ撮ったりとかすると思うんですが、まあ、そういうのは全然もう自由に撮っていただいて大丈夫です。普通にその僕と一緒にこの写真を撮るみたいな感じでも全然ウェルカムって感じですし、なんかそれをこう Twitter とか Facebook とかにアップロードしてくださっても全然 OK です。むしろ喜んでという感じなので、えー、そういった。 撮影とかはどんどんんせてくださいませただし、ほ、まあ、他のお客様、参加者の方に ご, なんですかご迷惑にならないんだけはご配慮いただければという感じです。<音楽>はい、で、僕自身も当日、それぞれの会場でビデオカメラを回したりとかしていると思うんですけれども、<音楽>まあ、ね、ちょっとビデオカメラにあまり映りたくないぜなんていう方は、ちょっとこう<笑>、僕から離れるとか。 なんかこう僕がビデオカメラを回している様子があったら、ちょっとこそこそっとしてみるとかっていうなんか協力をしていただけるとすごくうれしいなという感じです。あ, と, あ と, ちょっとこうビデオをまとめたりとか、その僕が撮った写真とかをまとめて、ブログとかにアップロードしたいなと思っておりますので、そのところもご協力いただけますと幸いでございます。とりあえず、そんな感じでしょうか。いろいろこうベラベラしゃべっていると、10分とか、ね、経ってしまうんですよね。まあ、そんな感じです。 えー、と今回、ちょっと<笑>この日程中に家に帰ることが一度もできないために、ちょっと荷物の整理を行わなければいけなくて、今回、ビル・さんは持っていいかないと思います<笑>で。このビル・ローレンスですね、エレキギター。これは多分、持っていかないと思います。えー、多分、マチコさんだけの投稿になってしまうかと思うんですが、<笑>まあ、ぜひそれぞれの解消で。 お会いできればなと、握手できればなと、写真を撮れればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。<音楽>で、まあ、あとは、ちょっと宣伝っぽくなってしまうんですが<音楽>、えー、この間こんな感じでソロアルバムを作ったので、よかったらこちらも検討いただけますと幸いでございます。8曲入りのミニアルバム、一応1500円という形で。 受付をさせていただいているんですけれども、まあ、よかったらこちらも検討いただけますと幸いです。もちろんサインとか も, もうめちゃくちゃ書きますので、よかったらよろしくお願いします。7曲インストで1曲歌っているみたい な, なんかそんな感じの内容です。よかったらご検討くださいませ。よろしくお願いします。すごく助かります。<笑>そんな感じで夏巡業のお知らせでございましたうー。他に言い残したことはないかと思うんですが、 うん。たぶんないでしょう。うん、もし何かわからないことがありましたら、うん、コメントのほうに書いていただいたりとか、うん、メールとかをしてみてくださいませ。もしくは、の Twitter のリプライとかでも大丈夫です。ブログのほうに詳細のほうを記させていただいておりますので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。それで、もし皆さん Twitter やっていらっしゃったら、ツイッター r フォローしてくださると何かとスムーズかなと思います。お恥ずかしながら、僕、結構方向内なところがあって、 各スタジオに迷子になってしまって、たどり着けないというパターンが結構あるんですよ。なので、その時間になっても竹澤が現れないぞというパターンも何気に結構あったりとかするので、ちょっと瀧澤は今何してるんだということを把握していただくため<笑>にも、Twitter、まあ、フォローしていただいたりとか、なんかこうブックマークとかしていただくと、何かとスムーズかなと思います。ちょっとその辺はお手伝いをおかけして申し訳ないんですが、えー、ぜひよろしくお願いします。 というう感じでしょうか。それではぜひマチコさん聴きに来てくださいませ、うん、僕もベラベラっとギター演奏したりとかしますので、うん、ぜひ演奏を聴きに来てくださいませよろしくお願いします。 また違う動画でお会いいたしましょう。もしくはそれぞれの会場でお会いいたしましょう。さよなら。<笑>